皆さんこんこにちはポリナですで今日は少し特別ですねで実は私は<音楽>ギターを弾きないんですが今日は声<笑>しかできないんですか<音楽>それはあんまり関係ないですギターち ゃ, ごちゃんごめんなさいちょっと今日の出演を。 私の仲間になります。で、今日ですね、は少し特別です。私はその自分のお好きなグループ、ロシアの一番好きなグループを紹介したいと思います。私の一番好きなロシアのグループですね、名前はロシア語でミリニツァ。 と言いますで翻訳す る, すると「フシャゴヤ<笑>フシャゴヤです、ね。どこか、えーとですね、映像をつけます。「フシャゴヤ で,、えーとですね、それはフ「フォーク」「フォーク」のバンドでございます。<音楽>でこのバンドですね、ロシアで一番一番有名な「フォーク」のバンドでございます。で1990年 99年からもう、えーとですね、やってますそのアルバムもいっぱい出てるしもうすごく素敵素敵なバンドですで今からちょっとお好きな曲とかなぜこのバンドは特別なのでしょうかちょっと紹介したいと思いますではボーカリストから始めますでボーカリストって ですね。ナタリア・オシェイという女性ででそのあ演奏名かな演奏名はヒラウィ サ, サ。こちらは翻 訳, 訳はないけど、こちらは翻訳がないけど、そのヒラビィサさんですね。そのエリツのソリスト。ソリストでございます。でその人ですね。もう。 すごく素敵な方 で, で 声, は声はもうとんでもない美しい本当に美しいでその人はそのできる楽器なんですかね今から紹介します<笑>こちらの方ですねヒラビサさんもちろんギターもできるし、ね、ギターだけではなくて皆さん分かるのでしょうかハープも やってますそれに加えて打楽器ですね。でそのバンドですねもう男性いくつかがあってでその男性たちの中にそのフォーもやってる人がいらっしゃってでそのフォークの音楽はその楽器を使ってなんかとんでもなくとんでもなくユニーク美しい音ができます。<音楽> で、今から私はなぜそのメリネツァというフォークバンドの曲が好き伝えたいと思いますでもちろん楽器がいっぱい使ってるしそのソリストの声ですねもうすごく美しくてで組み合わせはもちろんすごくすごく素敵なんですが私一番好きなのはその歌詞歌詞の意味でございますで 通訳は多分翻訳通訳はすごく難しいです。えっ、ー、とその歌詞ですね意味が一つの意味ではなくて意味がすごくなんか意味が意味がレイヤーとしてございます。ない何回聞いてもちょっと新しい新しい意味が見つけるかもしれない。で使ってる言葉はすごく 美しいもうそのヒラリサさんねすごく才能がある方で私この歌なんか歌はいっぱいございますそのアルバムもですねもうなんかいくつかあってちなみに私はあっちょっと自分の好きなアルバムを紹介してでもちろんその動画の下ですねもちろんリンクを送りますぜひ ぜひ、少しだけそのメリッツというバンドの曲を聴いてみてはどうでしょうかで私その歌詞です、ね、歌詞が好きで毎回聴くとすごく切ない気持ちになりますね、書くほどですねで、そちらのお話ですね、まあ、もちろん愛情の話、友情の話。 人の心の話もそのテーマはもちろんいろいろがあるんですがなんかその曲のキャラですねもう言葉はなんかちょっとまあみんなも分かったんですね言葉で分かりづらいんですがなんかすごく勇気が。 あるるキャラもいるしちょっとなんか、えー、と魔法的な存在もいるんですね曲の中でまあフォークフォークだしね、うん、昔の話とかあったりその騎士たちお姫さんたちのことの曲もあったりでもその何その一番簡単な 意味の？下にまんこなんかも意味があって、まあそれそれはすごく魅力的です。ただしまあ曲ですね。ロシア語なんですね。ロシア語は難しいだから皆さんですね。もう少し聞いたら、その音楽。ただ音楽だけで声だけで楽しんでください。<笑> もちろんこの動画の下ですね、私は私は私の一番好きな曲をリンクしますもし選べばですね、多分ん、まあ、一つだけ選ぶのは難しいけど多分多分ね、カラレーヴカラレーヴという曲翻訳するとまあ姫様かなロシアの昔の姫 様かな で, でその曲はね私は一番好きかもしれないもう毎回聴くとその、まあ、または切ない気持ちで涙が出るほどねもうその曲は特別かな皆さんはいかがでしたでしょうかこちらの動画少し<笑>なんか 他の動画の雰囲気と違ってるんでしょで皆さん私の好きなバンドの曲ちょっと確認してね例えばその私の一番好きな曲とかでちょっと聴いてみてであとは教えてくださいその音楽のことはどうですか気に入りますか、ね 皆さんは何の曲が好きなんでしょうかもしかしてロシアの音楽とか、まあ、日本の音楽かもしれない、まあ、アメリカの音楽とかイギリスの音楽英語系の音楽私も好きですねなんかその英語で 20% ぐらいの曲ででその 80% ですね<笑>はい日本語ですね ご視聴ありがとうございました。<笑>はい、でもしよかったらチャンネルいいね。登録お願いします。またね。また会いましょう。パカパカパカパカパカパカパカパカパ カ, パカ。 そのロマンチックの雰囲気完全に壊してしまったんですが<笑>まあいいけどね。